ペットボトルでトルネード実験機の工作ですこれ完成品なんですけど2本のペットボトルが連結されていてこの間にですね穴がキャップに穴開いてるんですけど少しだけ洗剤を入れて泡立ちしますねでちょっと見えにくいんですけどキラキラしたスパンコールみたいなのが入ってますね こばの方にこう浮いて、浮いてくるので。水のこう流れですか、その分かりやすくなるというもんですね。で、ただ、逆さにして、ぐるぐるっ と, 回すと。ね、この渦巻きのようなものが、渦巻きがよく見えるんですけど。こんな感じですかね。 渦のところに泡とスパンコールでこう動きが分かりやすくなってるってそういうものですでは作り方なんですけど最初はこのペットボトルのキャップに穴を開けます千枚通しだと確実だと思うんですけど狭い通しなければカッターでですねこう傷をつけて 最終的にはハサミかなんかでね、まあ、手切らないように気をつけてほしいんですけどす、ね、ハサミで穴を広げると大きさなんですけど、えっと、最低 1cm、まあ、できれば1ンチから1 3ンチ4ンチぐらい開けておくといいと思います ちょっと真ん中からちょっと寄っちゃったんですけど、えっと、この段階で一旦その前にこの少しこう穴あけた時ちょっと飛び出ちゃ う, こう盛り上がっちゃってるところがあるのでここを削りまして。 ーー幅でガムテープでこの間を2つのキャップを連結します水が入ってきちゃうとどうしてもこうだんだん緩んできてしまうのでですね、まあ、こんな感じですねで、し1本のペットボトルですけどもこちらに泡立って白い泡が立って 流れがわかりやすくなるように洗剤をちょっとだけ入れておきますちょっとでいいと思いますまたさらに流れがわかるんですね、えー、スパンコールですとかこう何んですかこのきあの百均でやってるんですけどねこうキラキラするラメですか赤でも青でもこれ混ぜちゃうとあまりきれいじゃないかもしれないですけどちょっと手元にあるので一緒に混ぜちゃいます なんか星形のちっちゃなキラキラするラメのやっぱりスパンコールなんですけどもドドッと切って入れちゃいますねあとはこれは連結させるだけですキャップをしてでギュッと締めますもう一つを連結させます これだとやってるうちにこう漏れてくる可能性があるのでガムテープを再度ここで巻きつけて補強すると漏れてきてもね設計水なのでそんなに気にすることはないと思います。